お父さんのお手作りです体が体長3分割、体重はどんぐらいだからね、3分で暑さ、ね、でできる姿も名前で見 て, てくださいね。 人たちですがはい、お魚食さて今日はですね。地 このあとですね子後もたちのおうちのほうにお会いしていきたいと思いますので。 ちょっとあります、はい。どうぞ。あと10時40分から、伊勢平場ではお待ちいたします。時間です。過ぎるまで私たちとね、えやってみてくださいね。はい。はい私たちとね、同じようにしっかり、しっかりね、金色のメロがあるんですね。はい、また、ともさの本来の音を、これは。地球全体でいうと、太平洋の北側に広く生息をしています。はい 見てください。 以上、お待ちまして、ね、目安のサイドは終了です皆様、最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました